えそれでは、あの、高速フーリ流変換の話をしたいと思います。とテキストで言うとあの、セクション六点二です。で、えっと、高速フーリ流変換は、英語で言うと、ファーストフーィートランスフォームと、トランスフォーメーションか、トランスフォーメーションと呼ばれておりまして、で頭文字を取って FFT というふうに略称されますので、まあ、以後は、こ、この時間でも FFT と呼ぶことにします。で、まず、あの、この FFT を行うにあたっては、 この1の原子 N 乗項がですね非常に大きな役割を果たしますので、まあ、その定義から復習してその使い性質や使い方をちょっと一通り見ていきたいと思います。でまずあの1の原子 N 乗項の定義は、まあ、皆さんの多くの人たちはもうすでにご存知かと思いますけれども一応あの、まあ、収録もする都合上復習しておきます と,、えーとまあ、K を対としまして。 まあ、の K の源オメガがあの1の原子 N 乗根であるとは、えー、とオメガの N 乗が1に等しくかつその、まあ、N 未満のです、ね、正の K の値に対してオメガの N 乗は1に等しくないと。だから、まあ、あのオメガを N 乗したときに初めて1になるようなあの K の源を1の原子 N, N 乗根というふうに呼びます。 でちなみに、この k がですね、複素数体でして、それから n が正の値のときに、まあ、1の原子 n 乗根というのは、あの皆さんもよくご存知かと思いますけれども、えー、とエクスポーネンシャルの 2πi over n ですね、まあ、こういう値になるわけです。えー、とそれからと、えー、と1の n 乗根はですね、この原子 n 乗根 の,、まああのべき乗の値ですので、まあ、例えばあの、オメガ n の形状というものですと、これがあの、 2πki over n の,、まあ、あのエクスポーションシアの値ということになります。で、えー、と次にこの1の n 条項の性質に関して、まあ、この高速比例変換で用いられる性質をいくつか述べておきます。えー、とまず最初に n が皮膚で、あと k が皮膚のときに、とえー、と1の dn 条項の dk 乗が、まあ、1の えー、N 根の K 状に等しくなるという性質がありますこれは例えばあの M が偶数のえときに D を2分の N とし M としてそれからえと N を2としてで例えば K を1とした場合にはそのえと1の原子 M 乗根の2分の M 乗っていうのがちょうどマイナス1になると。だからえと M 乗をすれば1になるんですけれどもそのえと2分の M 乗ですとちょうどその半分。 でちょうどマイナス の, ああのとこ次に、えー、と n が、えー、正ですね正の、n が正の偶数の場合には、えー、と1の n 乗根 の, あの2乗の値というのは、えー、と1の、えー、と2分の n 乗根に等しくなるというあの性質もあります。 で1の n 条根が n 項であるのに対してその1の2分の n 条根がちょうど2分の n 項になるということもわかります。であと3つ目がですね、相和放代と呼ばれるもの で, でこれはあの n を正の整数としてそれからあの k をあの、まあ、整数とするときにこの1の原子 n 条根のその kj 上の和というのをこう計算していきますと えっ、ー、とこの k がうんと n で n の倍数でないときにはこの和はあのゼロになると。で一方でえっと k が n の倍数あごめんなさいえっ、ー、と n が k の倍数ですすみませんえっ、ー、と n が k の倍数でないときにはあのこの和はゼロになると。で一方でえっと n が k の倍数のときにはあのこの和は n になるという性質もあります。 で次に、えー、と離散フーリエ変換の一応定義を紹介します。でこれはの英語ですとディ d i s c r フーフリエトランスフォームと呼ばれますので、かすれ文字を取って DFT というふうに呼ばれます。で、今、AX というのが複、まあ、素数から複素数への、えー、と写像であるときに、このオメガ N、1の原子 N 乗項オメガ N に関する F の離散フーリエ変換は、えー、この とはですね、ここにありますように、えーと A、この A 関数 A にです、ね、この 1, と1からオメガ N そしてとオメガ N の N マイナス1乗をこの N, N 個ですね N 個の値をこの代入した値を求めることこれをあの離散ク切れ変換と呼びます。で えー、とこの高速フリー変換はですね、これから次のスライドから述べますけれども、この理算リー変換を効率的に行う手法です。の一つです。で、ここからはその FFT の話をしたいと思います。えー、ここでは N をあの2の形状、すなわち2のべきとしましてで、AX というのを えー、n-1 の多項式すなわち二べき時数が2のべき -1 のですね多項式としますこのように係数は a の n-1x の n-1 乗から0までの和というふうに表しますで、えー、とここでのポイントはですねその前回の唐津場のアルゴリズムでは与えられた公式をあの高時の項とそれから定時の項に ここ2つに分けていましたけれどもあの FFT の場合はこれとちょっと異なりまして、えー、こう見ていて分かるように奇数字の項の集まりとそれから偶数字の項の集まりに分けますここが1つのポイントですでそこで、えー、と今述べましたようにその BX をこの AX の奇偶数字の項のからなる多項式それから えー、Cx をこの ax の奇数字の項からなる多項式というふうに置きますとこの ax というのが b の, この変数に x2 乗を代入したものとそれから c の変数に x2 乗を代入したもののる x 倍というふうに表すことができます。でこの表現の下でこの理算不入り変換を計算するために えー、とこの1の原子 n 条根オメガイの形状というのを代入することを考えましょう。FFT ではこの計算をですね再帰的にこうより定時の多項式に帰着させて行います。えー、とすなわち、えー、とここではですねまず先ほど定義しました BX ですねこの偶数字の項に、えー、と1の原子2分の n 条根をの形状を代入すると。 でそれからあの Cx もですね、同じように、えー、と1の原子2分の n 条項の形状を代入すると。で、えー、とあと、ここにはですね、もともとは x 倍するってありましたので、x 倍のとき x にはこの、えー、と1の原子 n 条項の形状を代入するという形で、で次のステップでは、この、えー、と Bx にこの、えー、と原子項を代入した部分と Cx に原子項を代入した部分を、そのまずあの再帰的に より小さな次数のもとで計算するわけです。で、それからもう一つのポイントはですね、この直接的な計算ですね、このオメガ N の形状を代入した直接的な計算は、この原子根がですね、複素平面上の上半平面の点だけに対して行います。で、下半分の平面はどういうふうにするかっていうと、 実は下半分の平面の結果というのは上半分の平面の結果の複素協約が現れますのでそうすると上半分の結果ですねこの B とかですねそれから C にそれぞれこの原子根を代入した値を使ってそれの複素協約を使うとだから上の部分ですとここにプラスの符号がついてますけどここをマイナスの符号にして引き算をするということで えー、とここでですね、まず、あのあの計算の手間をあの半分に減らしています。まあ、これがあの高速フリ位変換の基本的なアイディアなんですけれども、まあ、これに基づいてその、まずアルゴリズムをあの出します。で一応、ここでアルゴリズムは、その FFT という名前にしておきました。で入力は3つありまして、まず、とこの E ですね、E が、えー、と自然数で、えーとまあ、2の 以上という形になっております。えー、それから、あ, あ、ごめんなさい、えー、っと、あ、そうですね、でっかい、えと、これは実際には、その、えー、っと、n、n がその時数、多項式の時数でして、で、まあ、e がその二のべきなわけですね。二の指数を入れてということになっています。で、オメガ n は、えー、っと、一の原子 n 条根、これを代入して、それから、えー、っと、ax として、えー、っと、n-1 の多項式を入力します。 これに対して出力は、その、AX の、その、オメガイに関するこの DFT を返すということで、あの、計算を行います。で、えっ、ー、と、以上が、その、次がですね、これ以下がアルゴリズムの流れになりますけれども、えっ、ー、と、まず最初に、のステップでは、もし、まあ、E が0の場合ですね、E が0っていうのは、すなわち、えっ、ー、と、まあ、入力されたた公式が、 えー、と1位の多項式ですね。この時にはあの A をそのまま返すと。で、それから、えー、とそうでない場合には、ステップ2以降の処理を行いますけれども、うんとステップ2では BX として、えー、と AX の偶数字の項を集めてきます。で、3番目のステップでは CX として AX の奇数字の項を集めてきます。で、ステップ4では、えー、とこの 偶数字の項ですね、の BX に対して、その、えっと、1の原子2分の n 乗根によるこの DFT を計算する、を FFT で計算すると。それから、ステップ5では、今度はその奇数字の項 CX に対して、その、1の原子2分の n 乗根によるまあ DFT を、この FFT を再起呼び出しして計算するということにします。 で6番目のステップではあのまず u に1を代入して次の計算を行います。で7番目のステップではその、まあ、i が0から2分の n マイナス1に対してそ の, ああのですねこのそれぞれの値を代入して計算していくんですけれどもと、まあ、a の部分ではこれあの 上, 上半平面 の, あの関数値の値を計算しまして で、えっと、B の部分では、これ、あの、の A の部分の、その、複素協約という形で、あの、半平面の、あの、関数値を計算するということになります。で、最後に、この8番目のステップで、えっと、計算された値を返すということになります。